皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之でございます。今日は、レビュー依頼が来ました。フィルターメーカーで H&Y さんというですね、フィルターのメーカーですね。こういうフィルターホルダーと、クのついた角型フィルターが特徴のメーカーですね。マグネットになってて、こういう風にパコンと、マグネットで一発でこうパコンとはまると。で、この上からも、 こういうふうに、ワンタッチではめて、スライドして調整することができるなかなかの優れものですね。でもこれ H&Y さん、わざわざこれ、商品貸し出してくれたんですけど、私実はもう持ってるんですよね。この、H&Y。ん丸みって書いてあって、その横に H&Y って書いてますね。あれあれこっちが、 h&y で、こっちが h&y 丸みんどういうこと とといいいうわけでちょっっ茶番に付ききてたただまましたすいませんこれ結構ちゃんと分かってない方多いんじゃないかなと思ったんですよ、えー、H&Y さんっていうのは香港のフィルターメーカーでこのマグネットタイプの角型フィルターを開発した、まあ、ところなんですよで美さんは日本のフィルターメーカーさんなんですけどもともと H&Y の商品を日本流にアレンジして 日本国内で流通させてるのが丸美さんなんですよね。だからこれダブルブランドなんですよ。H&Y のフレーム、マグネットフレーム H&Y のフレームを使ってるけど、丸るみが販売してますよ。手を加えてますよっていうことでやってるんですね。まあ、こういう職業なので、レビュー依頼が来た時って、 やっぱりそのいろんなネット記事見たりとか他の YouTuber さんの動画見たりとかですねやって研究するわけですよ似たようなこと喋ってる人いるのかなとかえみんなどんなレビューしてるのかなって見るわけですよでそしたらねまあ名前は言いませんけどあのどっかの YouTuber さんが丸みで作ってるフィルターを H&Y が発売してるとかね逆のこと言ってたんですよ違うからね H&Y で作ったやつを丸みさんが販売してるから 丸美さんは H&Y の OEM 供給を受けているっていうことになるんですよ。まあ、このマグネットフレームのえー特徴なんですけども、普通はね、こう、角型フィルターって上からこう差し込むんですよね。差し込むんです。で、差し込むときに、まあ、それなりに力がいるわけですよ。これはもうマグネットなので、ワンタッチでパチンとつくということで、 あの手袋をしながら撮影するときとか、えー、すごく便利ですよねこうパチッとつけて2枚目もこうパチッとつけて寒冷地にお住まいの方がよく使ってるイメージがありますはいこちらにですねホルダーとそれから、えー、角フィルターと2つ1 0 0 m 角っていうのを載せてますエイジャノワイさんは以前にあのレボリングっていう動画を私作ってます、ね、レビュー動画をこちらぜひよろしければ見てください この今、右、私から見て右側にあるのが、これが丸美さん、左側のが H&Y さんですね。でこの丸美さんと H&Y さんの違いっていうのを簡単に説明するとですね、えー、丸るさんのフィルターに関しては、えー、全国、結構どこでも手に入るところが多いです。ヨドバシカメラさん、ビッグカメラさん、えー、カメラの木カメラさん、全国のカメラ専門店さん、それからインターネットでも手に 入, る入れることができます。 えー、H&Y さんの方はこの間動画で投稿した ZV-1 っていうカメラのフィルターはヨドバシカメラさんとかビッグカメラさんあとカメラの北村さんでも扱ってるんですけどこの格型フィルターの方では基本的にはネット販売がメインっぽいですね、えー、H&Y フィルタージャパンからのダイレクトショッピングそれから、えー、リアル店舗その実際のカメラ屋さんの中では 荻窪の桜屋さんとそれから米表さんでもこの角型フィルターを扱ってるみたいですそこに行くと実機が見れるとそれから2つ目が値段ですね値段はですね H&Y の方が高いですまるみさんの方が安いですまあこの辺は多分まるみさんがこの角型フィルターを販売していく上でちょっとでもユーザーに安く提供しようというです、ね、そういうまあ良心というか販売戦略の中で値段を安く提供してるんだと思います じゃあ、丸み買った方が安いんだったらいいじゃんって話なんですけど、フォルダーから見ていくと、ね、丸みさんはこの、えー、CPL フィルターをまあこの後ろにつけてです、ね、ここをくるくるっと回すタイプですね。で、H&Y さんは、ここに枠がついてて、これをこう外すと、ここに、これドロップインするタイプなんですね。で、ここがくるくる回るように。 なっていますちょっと CPL に関して言うとつけたり外したりまた違う CPL に変えたりっていうところで言うと HY さんの方がまあ交換はしやすいんでしょうねでいろいろ調べたところこの CPL フィルターの内径が違うみたいですまらみさんの CPL フィルターはえ径が 83mm ですねで丸美、ま、さんがこれ 95mm あるそうです だから、広角レンズを使った時にケラリが少ないのは H&Y の方だっていうことになりますね。次皆さん気になるコーティング見ていきましょうか。これですね、どっちもソフトグラデーションフィルターっていうフィルターなんですけど、こかざすとね、この左手に持ってるのが H&Y、こっちが丸みです。えっ、ー、と、このコーティングのね、効果を、今、そっちにある照明をこう反射させてるんですけど、色違うのわかりますかこれ。 これ結構違うんですよ。まあ私の知る限りでは、こういう緑のコーティングっていうのは基本的に3層以上のこうコーティングをされているので、反射が少ないっていう設計ですね。で、丸、ま、みさんの方は、まあコーティングちょっと省いてるのかなちょっと反射が多いので、くっきりこう、照明の光が当たってますから。なんで、まあこれ実際私取り比べてみたんですけど、 えー、ゴーストが出やすかったのは丸美さんの方ですね。あの、こういう輪っかのゴーストが出るやつ。あの、六角形のね、絞りリングの、絞りのその六角形のやつが出るのは私 OK なんですけど、えー、こういうま、丸いですね、ゴーストが出ちゃうのはちょっとダメだったんですよね。なんで、ま、それがちょっと出ちゃったのが丸美さんで、えっ、ー、と、出なかったのが H&Y さんということで、コーティングは結構差があるなというふうに思いました。多分その分、 えー、と値段が安く設定されているんだと思いますただまあ私みたいにそのガッツリ太陽の方に向けて使うとか、まあ、そういった特殊な環境になった時に H1 の i の方がまあ強いなっていう感じですよね最大の特徴あっちょあっ<笑> 割れないんですよ割れないというかですねゴリラガラス強化ガラスで作られてるのでこうやってやっても割れないんですよこれこう角でこう全然割れないんですよ H&Y のホームページにえこれを車で引いたりとかしてる動画があるんですけど割れないっていうのが H&Y の最大の特徴ですグラデーションフィルター GND フィルターですねにそのゴリラガラスが採用されてると で、まるさんの方は、えー、そのゴリラガラスは採用してません。だからまあ、行ってしまえば、こっちは割れる可能性はあります。で、H&Y の方は GND フィルターであれば、まあ、割れる可能性は少ないと。岩場とか、海辺で撮影するときって、海と角型フィルターってめちゃめちゃ相性いいんですよね。で、海辺でその角型フィルター使うときに、下が岩場で、えー、その岩場でフィルター落として割ったとかって経験あったんですよ。 で強化ガラスになっていることで透過率が下がっているんじゃないかっていうです、ね、質問を、えー、とライブ配信でいただいたんですけども実際測定していただいたところ全く、えー、透過率は変わらないそうです同じだそうですむしろ、まあ、透過率よりもだからコーティングの方が気になるなっていう感じなんですけどで、えー、とこういう専用ケースが出てますこのケースがめちゃめちゃよくできてて ここのチャックがね、ちゃんんと防水加工になってるんですよこれだから中に水入ったりしないんですよね。で、なんだろう、外観もちょっとなんかカーボンですよね、これね。カーボンフィルムっぽくなってるこれ傷つきにくいですし、えー、中もね、結構な収納力があります。ですね。で、これベルトがついてて、裏側にはこのカラビナと、それからこの横のベルトにつけれるケースが付くて中を開けるとこういう感じで、こう。 見えますか何枚かこう入るようにこのポケットが2つあってですねそのポケットに1枚ずつ入れて間にも私はこう入れちゃってますねうんまあその他のフィルターとかもこう入れてるんですけどこのケースめちゃめちゃ使いやすいですよね北海道のアマチュア写真家さんで YouTube やってらっしゃるナオインクさんっていう方がいらっしゃるんですけどそのフィルターケースにですねと手間 えー、加えるだけでかなり使い勝手が良くなるっていうとてもいい動画をアップされていたのであのその動画あのリンク貼っておきますそちらもぜひ見てみてくださいで実際つけてるところをお見せするとですねはいでこれ GFX がありますけどまずこの32から64の F4 っていうレンズが 77mm なんですよで 77mm っていうこのアダプタリングがありますので それをままずレンジのセンターにつけますこれ K シリーズっていうフィルターホルダーなんですけどサクッとはめますで。これナイトフィルターって光がいカットフィルターですね。HY さんも光がいカットフィルターです。でまあ、こういうです、ね、スクエアのタイプをまあつけて横でネジを締めてですねこのスクエアのタイプはナイトスカイだったり通常の ND フィルターだったりですね。 で、こういうグラデーションフィルターはこの上からつけると。要はその、この普通のスクエアのタイプっていうのはゴリラガラスじゃないんですよ。なのでこっちは落下させると割れる可能性があります。この手前につけるやつっていうのはやっぱ落下させる危険があるわけですよ。なぜならこれ後ろからこう押すと、ポーンって取れちゃうからですね。このまま落としたりすることがありますから、えー、このゴリラガラス、強化ガラスの方を 前に持ってくるようにこうやって動かすように操作をした方がいいです。間違っても逆じゃない方がいいですね。結構軽い力でこう動かせるので、女性の方とか、あちょっと手が不自由な方とか、まあ、そういう方にはとっても便利な代物じゃないかなと思います。ただこれ反対だとあのくっつかないです。まあ、磁石、マグネットなんでね。だから、つ、えー、ける方向は間違えないようにしてください。でね、ありがたいなと思ったのが、 えー、CPL フィルターでこうサクッと取れるんですけどここにドロップインできるんですけどね CPL フィルターがね、あのー、これは ND1000 の CPL えつまり ND フィルターと CPL フィルターが兼用になってて内側にサクッと入るんですよこうやってだから蹴られ少ないんです結構 CPL フィルターと ND フィルターを併用して使うと割とね CPL フィルターのその枠蹴られが発生することが 結構あるんですよ H1 の場合のやつはそのフィル CPL のフィルター内径も大きいですしこれドロップインのタイプなのでこの前にそのフィルターつけても蹴られにくいっていうことがあります通常のカメラのレンズにフィルター径が付いてるやつはこんな感じで使用ができます大きいサイズ 150mm っていう枠のフィルターもあります たとにやっぱね150になるとだいぶ大きいですねで。これはまあ基本的にはデメキンレンズ用ですね。私このタムロンの1530の 2.8 っていうレンズが、えー、持ってるんですけども、これにつけてみましょうか。ちょっと GFX にマウントアダプターかまして今つけますけど、でここに150ミリ角の、えー、ホルダーがあります。フィルターホルダーが。フィルターホルダーもやっぱ150になるとだいぶでかいですね、これね。100ミリと比較すると。 こんんな、こんなここに差がありますこれだけ大きさと太さにサイズがあります。そっちからも、はい、太さと大きさ、だいぶ差がありますけども。150mm 角はですね、ここをくるくるっと回すとここが取れまして、この内側に枠が入ってるんですよ。これを変えればいいみたい。えー、今、このタムロンの1530につけるには、このフィルター枠を、まあ、この。 枠はね、フィルター枠が安いんですよね。でここ入れて、ここ差し回して、ほんで、ここにつけるんですね。ここに、ここにつけるのね。意外に深く入りますね。あとは、使用方法は同じですね。こっちもマグネットなので、ガチンと。さすがにちょっと 150mm 角はでかいですね。ただまあ、こういうものもありますと。デメキンレンズの超広角レンズとかは、あもう私の顔が見えないですね。 で銀レンズの超合格レンズとかはますすとということですねまだその 150mm 角の方が、えー、ちょっと数が少ない感じがしますが、えー、と確かそのソニーの1424の 2.8 とかシグマの1424の 2.8DGDN 用の、えー、リングとかも、えー、確か発売したてだったのかな、まあ、順次増えていく感じなんでしょうね。という感じで。えー 取り付けることができますはいというわけで今日はですね、えー、この H&Y さんのカガ型フィルターの紹介でございましたがまる、あ、みさんとね、えー、混同しちゃってる人多いんじゃないかなっていうのをもうインターネットで検索して思ったので、えー、その両者の違いっていうところを、まあ、H&Y さんからの依頼なので H&Y さん目線で語らせていただきましたがいかがでしたでしょうか まあ、本当に最大の特徴である割れないっていうのがね、本当に頼もしい、うん、フィルターなので、エワ1の Y さんのホームページのリンクを貼っておきますので、もし気になる方はそちらでおポチりいただければなと、はい。それでは今日はここまでになります。えー、また次の動画でお会いしましょう。えー、さよならバイバイしたっけね。